はい。では、2週目、3回目のビデオです。はい。課題をするために、このようなことを学びます。今日は、このビデオは、音声ファイルの編集をします。はい。まあ、音声ファイルの編集といっても、まあ、これですね。切ること。音声のファイルを切ることをやります。で、 音声ファイルを編集するソフトやツールもたくさんありますけれども、まあ、その中でもブラウザで使えるツールを、サイトをですね、の紹介したいと思います。はい。これスライド。えっ、ー、と、スライドからね、飛ぶことできますからね。はい。まあ、このような画面になります。で、じゃあ、えー、そうですね。 例えば、うん、どれだったかな。例えば皆さんが出してくれた中で、はい。これは福田さんが出してくれた、えー、スライドですけれども、はい。ち ょ, ちょっといこ、これ聞いてみましょうか。1番。これは何ですかそれは何ですかあれ。 は何ですか？レイ。これは何ですか？名詞ですか？いいえ、鍵です。へー。一。お客様、ようこそ。あれは日本語ですか？いいえ、あれは韓国語です。 うん、韓国語ですか。2はい、まあ、こんな音声のファイルなんですけれども、この一つのファイルがちょっと長いですよね、えー。まず問題の説明があって、会話が0、1、2、3、4つあります。で、まあ、長くてもいいんですが、例えば勉強する人が見 の立場から言うと例えば1番の会話だけもう一回聞きたいとか2番の会話だけもう一回聞きたいとかそういうこともあると思います、ね。何回も聞きたいということもありますよね。でもしこれ一つ大きなファイルにしていると大変ですよね。こ番どこ番、ね、どこかです。か探さなければならない。だからちょっとこのファイルを切ってみましょう。 えー、と4つの会話と問題文ありますね。えー、とこの5つに分けてみましょう。はい、じゃあそれをやってみます、えーと。じゃあここですね。まず元のファイルがあるかな。これですね。えー、このファイルをまずここに入れます。入れるときはこれを左クリックしたままドラッグですね。 違った。この、これはダメですね。ファイル、ファイルからインポート。ファイルを選択で、これですね。そのファイルを選択して、インポートオーディオしてください。そうすると、ここに、えー、オーディオファイルが入ります。ね、今、ここに見えるのが、音が入っているところ。はい、ここで再生します。 1番これは何ですかそれは何ですかあれは何ですかはいねこのファイルですねじゃあちょっとこれあの大きくしてみましょうここでズームをちょっと大きくすると、まあ、この方が見やすいですねはいですからまず最初の問題文は0秒これですね からここまででしたね。ここまで。だまず、この問題を話すところ、ここまでで一つのファイルを作ります。はい。ですから、まあ、すぐわかりますよね。ここ。ここで、この、なんていうんですか、三角を左クリックしながらずーっと動かすことができます。ここに持ってきますね。離しました。次に、これですね。このなんか 分ける感じがしますよね。これを押します。それで、その分けたいところで、クリック。ダブルクリックかな押します。そうすると、見てもらったら分かりますけど、ファイルが2つに分かれた感じがしますよね。で、後ろの方は必要ありませんから、このバッテン。これが切るやつですね。切るものを選択して、ここでクリック。切れました。 じゃあ最初から聞いてみましょう一番最初に戻るのはこれ再生してみます一番これはいいい感じですねただちょっと最初あの静かなところが長いこれもちょっとだけ切りましょうか それで短くてよく見えないので、もうちょっとズームして、これかなするとよくわかります。はい、これをじゃあ、ここにしようか。この辺に持ってきて、また分けるやつ。で、ここで2回クリック。あれうまくいかないときがあります。はい。そして、このバッテンを選んで消します。はい。ですが、これでいいんだけど、これを このままダウンロードしてしまうと最初の方に静かなところができてしまいますからこれをもっと左に持ってきますねこの矢印をクリックでこれをクリックするとでここで左クリックするとこう自由に動かすことができます一番左に持ってきますは い, はいそれで聞いてみましょう一番 はい、いいですね。はい。じゃあ、これをダウンロードします。どれだろうダウンロードはこれですね。MP3。はい、押します。はい。で、いろいろなセーブの仕方がありますけど、まあ、Google ドライブにセーブしてするのが一番簡単かもしれませんが、まあ、いろいろやってみてください。まあ、た今日はシンプルに。 pc にダウンロードしますね。はい。じゃ、ここをクリックします。そうすると、あ、ちゃんと mp3 のフォーマットになっています。はい。そこで、セーブ。はい。できました。これで、えー、っと、このファイル、聞いてみましょうか。1番、これは何ですかそれは何ですかあれは何ですか はい、OK です、ね。はい、できました。はい、これで一つファイルができました。はい。じゃあ、また最初からします。ね。えー、じゃあ、また最初の画面に戻ります。ね、もうこれは必要ない。あれこれ違った。えっ、ー、と、これね、ここから行ってください。はい、また最初の画面に戻りました。はい。そして、また、ね、ファイルを作りますね。 えっ、ー、と、これですね。ファイル、インポート。うーんと、ここから、福田さんを選んで、オープンします。インポート、オーディオ。はい、入りました。ちょっと小さいから大きくしますね。で、ここから、ここまでは、もう必要ないですよね。は、なんですかはい。じゃあ、最初切りますよ、ここ。 はい、これを選んではいこれで消しますはいでちょっと左に持ってきますねはい再生してみましょう最初からレイこれは何ですか名刺ですすかか名いいえ鍵です はいじゃあここで切りましょうはいはいここは必要ないはいそれとこの部分ですね分かりましたかなんかその環境音みたいななんか音が入ってましたけど必要ないですよねこここの音この音も 勉強にはあんま関係ないんで切ってしまいましょう。だから、ここかな。あと、ここ。はい。じゃあ、ここを切ります。そうすると、ここの間ができますから、これを、こうクリックして、これ、こ れ, これか、かぶるということですね。こうやってやって。まあ、かぶる必要はないけど、まあ、ちょっとかぶらせてもいいか。 こんな感じかな聞いてみましょうか、最初から。レイ。これは何ですか名詞ですかいいえ、鍵です。へーはい、いいですね。はい、じゃあこれもセーブします。MP3 を選択して、はい、ここでしたね。はい、じゃあセーブします。はい、またこれも、PC に、 ダウンロード、セーブされました。はい。じゃあ、どんどん行きましょう。はい。じゃあ、次もまた同じファイル。最初の福田さんというファイルがありましたね。これを入れます。はい。で、小さいから大きくして、どこまでここまで行きましたね、多分ね。 ちょっと聞いてみましょうか。鍵ですへはい。じゃあ、ここで切ればいいですね。はい。じゃあ、また、切ります。で、これを左に持ってきます。ちょっと、一番左前持ってこれたかなはい。最初から聞いてみましょう。ですか。あれ一番最初に持ってきます。一。一。 孫님여러분환영합니다。あれは日本語ですか い, いえ、あれは韓国語です。うん、韓国語ですか。はい、じゃあここで切りましょう。はい、OK、ね。はい、じゃあセーブします。はい、はい、もうあとは同じですね。はい。えー、はい、もう。 まあ、ここまで3回やりましたけど、これを繰り返せば、先ほどこれですね、これが1、2、3、4、5個の、えー、音声ファイルが作られるということです。そうすると、ここに例えば問題に1個、ここに音声を入れて、ここに1個入れて、ここに1個入れてということができるようになります。ねはい はい、いいでしょうか。はい。では、切るのはここまでにします。